ーー す, すごいな親御さんっていうのは、うん、そのダンサーとしての活動、うん、やっぱ心配するね親御さんも多いと思うんですよダンサーの職業って大丈夫かなってちょっと不安定なイメージもあったりとかすると思うんですけどどうですか親御さんは今のご活躍見てどういう反応されてますかめめちゃめちゃゃ喜んでます<笑> 食べるっってててなったら喜んで見くれていやー娘大好きやね<笑>ほんまにありがとうでなんか、うん、あれですよねママってなんなんなんンダンススクールチャンネルの方の自己紹介でもおっしゃってたのちらず聞いたらママもダンサーさんの<笑><笑>ダンサーって言えるほど な, んじゃないけど<笑>でも<笑>あったから<笑>そうかママが結構きっかけかも天村<笑>ちゃんに憧れて始めたって言ってたけどママが通ってるスタジオに行ったんや<笑>そんなママよ<笑> ララブブととかかてるっううあいいクおしゃれでも私もそんなママなりさ、<笑>前なって、なってほしい。お何歳までんね、なん素敵、えーいや <笑><笑>じゃあ、影響は受けてないけど、<笑>道を作ってくれた感じがあると、ああ、ねうんうん、いうことですね。うんうんうん<笑> ねちょっっととと最後の質問に行きたいと思います、はいはい、えっと、真こさんの、えー、今後のやりたいこと、まあ、今やってることでももちろんいいんですけれども、うんうん、ダンサー以外にもね、まあ、ネイルの資格を持ってらっしたりとかファッションブランドを回<笑>ったりと か, なんかダンサー以外にもね結構マルチな活動をされてるのでいろんな活動をされてるこう理由だったりとか、うんうんうん、今後も続けていきたいものだったりお伺いしてもいいですか ででこれほんんんんまにでも悩んでんねんな<笑><あら><笑>ダンサーってやっぱそのお母さん今でも踊ってるけどやっぱいつまで踊ることは踊れると思うけどプレイヤーとしてお仕事としてやっていくかってやっぱ難しいことをやまあオファーいただけたらもちろんいくつになっても踊ってたいけどそれもそういうのもあって YouTube 始めたのもあるかな。自分が 発信自分次第やん YouTube ってそうですねもう自分がプロデュースで y ユーチューブできます、ねうん、結構力入れてやっていきたいなっていうのがあるかなメ、えーネイルもいつかはねちゃんとお店じゃないけどサロンもホン持ちたいと思ってるし、えー、<笑>持ちたい マジでですすかかじゃないですか<笑>今ほんとお友達にちょっとやってあげてる程度やけどちゃんとサロンとしてもやりたいなっていうのもあるし、うんうん、まあ、あっぱれが緩くやってるだけなんで自分が着たいなぁと思うデザインが生まれたらペって作ったりするぐらいだからメ<笑>、えー、ね、だからそのネイルとかもね、うん、結構友達のダンサーとかがこう、うん、あのマヤコさんになってもらったみたいなので、うんうんうんうん、やっぱり にあげてると、もうなんかその友達にやってあげてるっていうクオリティじゃないんですよ。勢<笑>も持つから。勢やし、な確かにね、お店を持とうと思えばできるし、店、う、も、ん、持ちたい。 そうなんなか細やかなのでこう気になったりその凝り性って言ってましたけどやっぱりそういう部分でもやっぱその YouTube の編集力だったりとか、うん、あとはそのファッションの、ね、そういうのもブランドも作れたりとか、うん、でなんかもでできるんですけどいやいやでも、まあ、プレイヤーとして踊ってられるのにはやっぱ限りあると思うからあ、ねまあ、その作る側とか振り付け側に回っていくのかとかも。 あーなるほど ね, ねなんか最近は振り付けのお仕事とかもちょこちょこやけどいただいたりしてて、まあ、そっちの楽しさもあるなとかるか、ね、こう制作サイドでですすよ ね,、うんうん、ね裏方といいいいううか、うん、でもやっていきたいなっててきたなのはあります、まあ、確かに作る側ってなったらこ生き、うん、の根が長いというか、うんうんうん、こう若手のダンサーの子たちにちょっと踊っていただいて、うんうんうん、こう演出をするっていうスタイルはいくつになっても作り上げるの で, できますもんね。うん そっちの楽しさも最近ちょっと知ったかなって感じです。そうなんですね。ええー、どうなんできるでしょ。こんな小衣装やったらい。いやいやいやい や, いや。リめっちゃ冷たやら。もうちょっとかもうちょっとか。リハのタイムスケジュールとか。<笑>そうそうそうそう。こだわりから衣装もうちょっと衣装もうしてくれたみたいな。編集にも言い出すんでしょ。<笑>そう。全部できるやんであここ編集もちょっとこうなります。<笑>全部気になるやん。できるから。か気になっちゃうんですよね。何でもかんでも。<笑> やろうと思ったら器用に本当にこれからもしかしたらもう一個ぐらい増やすって<笑>ねなんかそうやったらね書き興味持ったらすぐやっちゃうでよじゃあ結構なんかダンスやったらダンスだけみたいな脳なんで本当にそのいろいろねこうファッションもやりながらとか 他にこう資格を取ってるんですとかなかこう学歴がすごいダンサーの子とかもいるじゃないですかなんかああいうのがマジできないみたいなでもこのコロナの時期にさやっぱこれだけじゃダメだって多分思った人がすごい多いんやろねいろいろみんな資格とか取り出したりしたよねああでもそうかもしれないやっぱコロナでこうダメなことばっかりじゃなくて意外とね新しいこと探しできた人も多いかもしれないですよね。 そう思ったらなんか舞妓さんは早い段階で YouTube のもでもこのコロナの がきっかけかな本当に参考にさせてもらってるしもうその視聴者としてもあの楽しませていただいてるんであ楽しみにしてますありがとうございます本当に<笑>じゃあなんか終わるのが切ないんですけど、ね、<笑>締めますね、はい、締めてください<笑>はいなんか今日はもう勉強にもなりながらそしてま由子さんのあのそういうね知らなかった裏側なんかもねたくさん聞けてとっても楽しかったです<笑>楽しかったで す, <笑>たです<笑>これから舞台とかもね出られたりとかああ YouTube の方も上げ られると思うので、ちょっと見に行きたいと思います。はい、これからもよろしくお願いします。します、はい。ここから YouTube の編集で大分ためらしをされると思うんですけど、<笑>編集もまゆこさんにラインしたいと思います。頑張ってください。編集頑張ります。<笑>ダンサールーツ編もお越しいただきました。<笑>ダンサーのまゆこさんでした。したこの体がいいなと思ったら笑っちゃうの グッドボタン高評価、そしてチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。これからもダンサーバックチャンネルはよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。